撃ち下ろし鉄椎回し撃ち撃り山突見えたじゃないよふわりチャンネル眠いふわりだよデビュー以来さいろんな敵をふわりは倒していってるわけだけどとどめの一撃になるような思いだけってさやっぱりこう踏み込みが必要なんだね でね、みんなの反応を見てると「あパンツ見えた」って結構言われるんだよね。パンツじゃないからってことで今日はふわりのデザインを大公開しちゃおうと思いますーまずなんといってもふわりの特徴はこの耳だよねなんと20センチもありますふわりはあんまり体格の大きい方じゃないからこうやってね少しでも体を大きく見せて 相手を威嚇するのは大事だよね尻尾ふわふわで可愛いかろうこれねカシミヤとかウールよりもふわふわなんだぜ触ろうとするとね、うん、逃げるんだよね自分の体なんだけどさ自分の意志で動かないんだよね角実はこれカチューシャだから取れるんだよねほら メイドさんなんかのこのあのフリフリしたやつと合体させてあります本当はハピタプル星人って一人前になると立派なね、角が生えてくるはずなんだけど終わりはねーまだですお父さんは立派な角が生えてるんだぜー この角なんだけど、これみんな気になるよね。これはね、実はチョコじゃなくて戦った相手の血なんだ。やっぱさ、血ってさ、つくと選択しても取れないんだ。反対側の包帯は、昔、ビッグフットのナオキ君と繁殖期のアメリカバイソンごっこやってたらさ、折れちゃったんだ。これ。 あとこう、ふわりの ね, いいフわないわりね生物学の本で最近読んだんだけどあの毒がある爬虫類とかカエルってすごいカラフルじゃんあれって生まれた時の生存競争があの生物の中であってでそこで保護色になることによって生き残っていくんだよ一般のものたちは。 けど毒があるやつなんかは生存競争毒があるから勝っていけるからそのままでだからあのカラフルなままなんだよということはふわりも生存競争でこう勝ち抜いたものの強さの象徴のカラーなんですねはい、服このね、パーカーどうお気に入りなんだこのね、クブだけの袖もね こう、空手の道着と似ててね相手の指が引っかからない自分の指も引っかからない長さなんだ計算された長さなんだよねで、見てこれフーノのところにウサギのマーク入ってるでしょ可愛くねここにもウサギのマークがありますこの紐のところにこのエプロンはメイドさんのやつだねふわりー可愛 い, いメイドさん大好きうん<咳> おかえりなさいませ、ご主人様刻み好きにします玉好きにしますそれとも山好き<笑>じゃあ、お食事を用意しますねはい生卵、片手でポコそれじゃあ、おまじないをかけるねご主人様も一緒にせーのおいしくなれあすあすあーすみんなが気になっているこの、みんな こんな感じそうバニースーツなんだよだから見えても大丈夫パンツじゃないから恥ずかしくないもんってやつだねちなみに前のパーカーを締めるとこんな感じこの格好でね夜ボクサーみたいにシャドウ空手しながらジョギングしてるよあとサンダル 今の家にね、引っ越したときに前の人がこれ置いてったやつだからこれ履いてんだよね以上ふわりのことよくわかったかな何？わかんないもう一回この動画を見直そうねではまた次回バイバーイ